皆さん、こんにちは。ホジロ写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之と申しますえ。今日はですね、DXO というメーカーから発売されている PureRaw2 というソフトを紹介したいと思います。これ PureRaw っていうのがですね、Raw の状態から めめちゃめちゃゃ適切なノイズ低減をしますよっていう、まあ、簡単に言うとそういうソフトなんですけど、えー、それぞれのボディで発生する高感度各感度によるノイズそれからレンズによって発生する歪みとか、まあ、そういうものを AI がディープラーニングをしてですね、えー、それぞれの使っている機種に対して適切な補正を書きますよというのがこのピュアローになります。 ポジション撮影ってそのノイズルをノイズ低減をいかに綺麗にかけるかっていうのは結構大事ですよねかけすぎるとのっぺりしちゃって逆に不自然な感じになるのでかけすぎ厳禁ではあるんですけどもその適切になノイズ低減をかけるっていうのは結構重要だったんですがそれを勝手にやってくれるという えー、大変便利なソフトでございます。まあ、ノイズ低減自体はトパーズのデノイズ AI とか同じく DXO の d f i n e 2とかねあとセクエーターっていうソフトを使って加算平均合成たくさん写真を撮ってそれを平均化してノイズを減らすとまあいろんな方法があるわけですけどもこの p u r o はですね、ローの状態から最初からもう綺麗な、えー、状態にするんでそこから画像処理をかけてくださいっていうソフトだったんですねただですねこれあのー、フジフィルムの X シリーズに対応しなかったんですよ 富士の X トランスシーモンスって特殊なのでベイヤー配列じゃないからでそれがピュアロー2になって富士、えー、フ, フィルムの X シリーズにも対応したとそれからですねワークフローのところでも Photoshop Lightroom のプラグインとしてピュアローを使えるようになって、えー、ライトルームの操作の中に、まあ、組み込まれるようになったというような機能もありました なんでこれね、すごく、えー、効果的で便利なソフトなので紹介したいんですけども、一点、えー、最初にご紹介しておくとですね、他のメーカーで使ってる分には全く問題ないんですけど、その、せっかく対応した富士フィルムの X シリーズの画像に使った時なんですけども、とある条件でですね、いい結果が今回出ませんでした。富士フィルムユーザーちょっと注意ですね、このソフト。で、まあ実際どういうところがダメだったのかっていうのを、 え紹介し ま, すまあ本当とはちょっと作り変えようかなと思ったんですけどせっかく長い動画を撮ったのでえ皆さんに見ていただければなと思いますえそれでは行ってみましょう<音楽>えまずはこのピュアロー2 を立ち上げたところからの操作についてご説明したいと思います。まずこうやって、えー、開くでしょで、こっから処理する画像を追加っていうところをクリックしてもいいですし、実際ここにドラッグあのドロップしてもいいです。これ富士フィルムの XT3 で撮影したやつかなこういうやつをこう入れます。そうすると、あほら出ました。XT3 と富士ノンの8から16の 2.8 で撮ったデータですねと。だからもう、このボディとこのレンズの組み合わせの なんかノイズレベルとか、えー、その補正値的なデータをもうダウンロードしますよということなんですね。で、これを適用しますと。このデータが DXO さんがこのソフトにそのディープラーニングいろいろなことを学ばせて適用できるデータということですね。で、この選択対象をダウンロードにするとダウンロードされます。で、これはあの一番最初に取り込んだときに初めての組み合わせ、ボディとレンズの組み合わせ レンズかなうん。だと、こういう表示が出るみたいです。だから最初だけダウンロードすれば、もう、ここから先は出ることはないです。はい。で、保存します。終わりました。で、もう、あとやり方簡単です。これをクリック、チェック入ってますよね。チェック入ってて、もう画像処理っていうのをやります。えー、方法、まあ、全部試したんですけど、ディーププライム以外やる必要ないと思うな。で、この DXO の光学補正。 これ、レンズ全体にシャープネスをかけますかレンズの歪み補正、ディストーションの補正ですね。曲がってるやつをっすぐするっていうのをやりますかっていうやつです。でこれはね、まあ、ちょっと注意があって、星の写真だと、まあ、時と場合によってっていうかデータによっては、この全体レンズシャープネスをかけると、なんか星の周りに黒い、えー、縁取りができたりとか、ちょっとシャープネスがかかりすぎてんだろうね。 でレンズ歪み補正をかけると、この風景に対して歪み補正をかけるから、星座の形とかはちょっと歪んだりっていうのが多少あります。なので、これは一回でダメだったらオフって出力するっていうのがいいと思いますねで。出力形式は JPEG と DNG と選びます。DNG は汎用のローフォーマットですね。 だから基本的には画像処理する人は DNG でいいと思います。はいとりあえず今全部オンにした状態でいきます。で、インストール先フォルダ、これどこにデータを書き出しますかっていう感じですね。まあこう自分でフォルダし て, してもいいですし、この元画像内にある DXO フォルダっていうのに丸ここにチェックを入れてやると勝手にこのフォルダを作ってくれます。はい。で、処理する。で、あで、その作業時間今8秒ですよと。私ちょっと CPU 強力な CPU 使ってるのでちょっと早いかもしれないですけどこれね、えー、処理するをクリックすると、はい、処理がスタートしますはい終わりました処理結果を表示をしますね、はい、そうするとこれが処理結果になります、はい、左側が、えー、と現像前のデータですね右側が現像後のデータ、まあ、左側のデータはその空ノイズ低減とか一切かかってない状態なんで まあ、普通に開くよりもちょっとノイズ多く感じるかもしれないですけどえまあ周辺原稿もあるしノイズも多いですよという元データに対してまあ綺麗になりましたよっていうことですね。ちょっと元々がこうで綺麗になりましたよとノイズが えー、なくなってそれからレンズのシャープネスとか光学合成がかかって、えー、うまいこといきましたよと全然違うでしょ私あのフジフィルムのカメラすごく気に入ってずーっと使ってますけどまあセンサーサイズ的に、ね、ちょっと戦えないっていう場面はなかったわけではないんですよやっぱりその APS-C サイズセンサーサイズが小さいとその焦点距離が普通のフルサイズのものよりもまあ短くなるじゃない 要はこれ8ミリっていうサイズなんですよ。えー、焦点距離なんですけど、通常のカメラですと1 2ミリなんですよね。1 2ミリよりも8ミリの方が、その何ていうか、被写界深度が深くなるから、手前の付近に近づいても、無限から手前までこうピントの合う幅が広いみたいな、そういう理由もあって、私は APS-C サイズを使ってたんですけど、さすがにまあノイズレベル的にちょっと戦えない部分があったんですけど、この差は結構大きいですよね、これはね。 で、星の歪み的にも、例えばこの辺にオリオン座とかあると、歪みが結構気になるのかなっていう感じがしますけど、この構造だとそんなに気にもならないかなっていう感じですね。わかりましたと。で、バッテンして、処理すると、ローデータのファイルの後ろに DXO Deep Prime DNG っていうファイル名に変わりますから。で、これを、じゃあどうしますかって話で、次ね、えー、ここにエスクスポート じゃあまあ、フォトショップに入れてみましょうか。フォトショップに入れまーす。はい、そうするとこれ、カメラローが開きました。こうやってね、こっから画像処理ができるんですよ。ね。この感じですよ。はい。だいぶ良くなってますよね。ただその、なんだろうな、この変な、ふわふわふわってな、なんていうの、この、 フワンフェフフェンってなってるやつなうまいこと言えないけどなんかニョロニョロしてるやつすごい気になるんでこういうのは多分天体写真だと気になりますね星だけのやつとかね、まあ、気になりますで成形写真だとそんな気にならないかなっていうイメージだから成形写真やってる人はまあこのままやっていいんじゃないかなという感じですかねだからこっからこうやってね画像処理をこうやってまたかけていけるわけですよ でやっぱノイズが綺麗に撮れてるので割と強みにかけてもいいねでこのなんか周辺のふわーっていうやつはもしかしたらあれかなレンズの歪み補正とかを切ればこの写真があの元データから頑張って処理したやつですやっぱりえー、とこういうシャドウ部とかねこういうシャドウ部だとか空の部分を見てもだいぶざらつきがありますはいだいぶざらつきになります でピュアローをせるとこの通りですねちょっとこれいろいろノイズ低減ってというかちょっとシャープがかかってるのがおかしい感じになりますね、うんまあ、こんな感じでノイズ自体は も, うものすごく改善されてるこれが元データこっちがピュアローですね元データピュアロー元データピュアローということで全然違うんだなっていうのわかます 画像処理済みのデータを Lightroom で、えー、Pure をくぐらせる前に、やっておかなきゃいけないことがあって、編集からカタログ設定っていうところを開いていただいて、で、ここだな。変更点を XMP に自動的に書き込むかな。ここに、最初にチェック入ってないんですよ。 つまり、この警告出ましたけど、Lightroom で行った変更は XMP に書き込まない限り、他のア プ, ーションアプリケーションでは自動的に表示されませんと。つまり、えー、この画像、Photoshop ライトルームで画像処理したデータ、そのまま PRO で開いても、画像処理前のデータに適用されちゃいますってことなんですね。なので、これ、チェック入れてください。そうすると、画像処理したデータに PRO、えー、が適用されることになります。 え例えばこれですね画像処理済みのデータでございますがこれ使いたいけどでもこうやって見るとノイズ多いんだよなーっていう場合があるわけですよちょっとねあーなんかおかしいなーみたいなあーこれきついっすね<笑>あるわけですよでこういう時に昔 Lightroom で画像処理をしたデータに関してはこのファイルからプラグインエキストラ、えー、DX を p r ー2プラグインで処理する っていうのを選びますそうするとここからピアロがね立ち上がるんですよはいでこれさっきダウンロードしたからねこのデータね保存でここから、えー、補正がかけれるとというとこのシャープネスが歪み補正とかかけずにノイズ低義ない か, かけますよはい処理しまーすそうするとねこの後はねもうそのまんま読み込まれるんですよ のライトルームに読み込まれるんですけどあやっぱなんか周りがおかしなことになるねこれ DXO に報告だねこれね、まあ、ちなみにあのちょっと話がそれましたけども例えばこの写真を書き出すとして、えー、右クリックから書き出しでプロセス WithDXOPRO2 っていうのをクリックするとはい同じ画面が立ち上がりますでこれで JPEG を選択してねこれで書き出せばこの、えー、とこのライトルームで画像処理をして最後にピアロをくぐらせてやるっていうのができるっていうのが分かります例えばこの写真行ってみますイヤリング富士の写真なんですけど、えー、とこれも富士フィルム XS10 で撮影したやつですねでこれもやっぱりこう まあこの撮影自体結構難しいんですけどね使ってた天体望遠鏡 F8 なんでちょっと暗めの望遠鏡だったので結構ノイズが多いしその明暗さがすごく激しいのでなかなかねうまく使えなかったんですよで、まあ、これたこう画像処理すると、はい、多分明瞭になりますああもうノイズ目立ちますねあんまりこう大げさなことができないなっていう感じの データなんですねあもうほら大変なことになっちゃったあららららら ら, らっていう感じなんですけどさてこの糸うとお定義にかけるとほらここがなんかツルツルしておかしいなことになっちゃうでしょねえだからあんまりかけれないんですよどのぐらいでなくなるのかなって言ったら結構かけなきゃいけないですね50以上かけなきゃいけないんでちょっとこれは使えないなっていうデータになっちゃうんですけど ここでピュアロー2を使ってみましょう。はい。えプラグインエキストラ。ピュアロー2プラグインで処理する。はい。でこれ、あの天体望遠鏡で撮影しているので、えー、そのマニュアルレンズになります。つまり、そのレンズの光学補正というか、そういうのが使えない状態ですよね。ここはもうオフでいいですから。ここはかけなくていいです。で、単純に、えー やりますよとノイズ定義書きますよという感じですでこれ処理するやると8秒はいそうすると、えー、出てきました綺麗なくなったね綺麗になくなったねうんでここまでシャドー部が綺麗になったんだったらもうちょっとシャープネスかけてもいいでしょまあちょっとやるといいかな っていう感じで仕上げることができますと。はい、開きました。だいぶ綺麗になりましたね。だいぶ綺麗になりましたね、これねあの。さっき元データとちょっと比べてみましょうか。そうね、これが元データで、こっちが、えー、ピュアロでクールらしいやつ。あれこれ、あれはね、マニュアルのレンズだからかな。あのー、明るさが変わってるのね。ちょっと暗くなってますね。 ここはまあ画像処理時にちょっと注意っていうか覚えておいた方がいいと思いますまあこれちょっと2つ並べてみましょう。右側が元データ、左側が、えー、とディーププライムなので、ピュアロ e o 2クーラスしたやつですね。ちょっとえこのデータ見てみましょうが、ここ拡大しますよ。うわ全然違うじゃん全然違うじゃん<笑>こんな違うの あらあらあらあらあらあらあらあらあら、ずいぶん変わりますね。まあこれだけ綺麗にノイズを取ってくれるっていうことですね。あらま、すごいね。こんなにか、ちょっと空の部分見てみましょう。空の部分見てみます。あ、だいぶ違うね。うーん。ただまあなんというか、あのー、自分が使った感じだと。 ちょっとノイズ低減かかりすぎてるような感じも見受けられますね。だから、そうだな。あのー、元データと、画像処理済みの元データと、この PRO2 を2つ今選択している状態で右クリックして、他のツールで編集で、Photoshop レイヤーとして開く。 っってていうのをやってブレンドした方がもしかしたらうまくいくかもしれないですねちょっと今やってみますけど右側に表示ありますけど上のレイヤーが DXO でノイズ処理済みのやつ処理済みですね下が、えー、と画像処理前のものになりますでこう拡大していくとあでもこっちで見るとそんなに違和感はないかなうん いや思ったのがねあのー、なんかちょっとおかしいかなと思ったらちょっとノイズ取れすぎかなって思ったらこう2枚開いて上にそのノイズ処理済みのそのディーププライム d n g d x o の処理済みのデータを入れてこの不透明度を変えるっていうね 100% にするとこうノイズ低減がかかりすぎてなんていうかこの辺が結構ツルツルしすぎてなんかちょっと不自然だなみたいな思ったら これを例えば 70% とかにしてさちょっとだけ適用してやるというかそれだけでもだいぶ変わると思うんですよね 50% とか 60% でもいいのかなあこのぐらいの方が自然じゃないうんこのぐらいの方が自然じゃないかなと思いますねまあ、ちょっと気になる人はね うん、こうやってやってみるのもいいんじゃないかなと思ったのでちょっとお見せしました、まあ、まとめるとですねフジフィルムの X シリーズ以外を使っている人には全く問題ないですすごくいいソフトですで X シリーズを使っている人に関してはなぜか分かんないですが純正レンズとの組み合わせであの四隅にね枠のような過剰な 補正がかかっった状態になってしまうということなんですね。あとなんかその島状のノイズが発生するっていうやつね。あれめっちゃ気になりますよね。で私ライブ配信の時にこのソフト使ってみたけどめっちゃ良かったよって言ってたんですけどその理由はマニュアルのレンズを使ってたからなんですね。純正レンズじゃなかったんですよ。だからマニュアルレンズを使う分にはめちゃめちゃいい結果出るんですけど純正レンズを使うといい結果が出ないというのは まあ現状ですね。でこれね、DX 操作にね、今ね、問い合わせ中です。本当は、あの、返答が返ってきてから、えー、ね、ちゃんともう一回動画撮り直そうかなと思ったんですけども、まあライブ配信で私いいですよって言っちゃってたし、とりあえず長い時間かけてね、頑張って動画も撮ったので、まあ全部、とりあえず紹介したいかなと思って、 今回、アップさせていただきました。で、DXO からまた返信あると思うんですよ。で、その時に改善策とか見つかれば、またこの動画で紹介したいなと思います。まあ、重ねて言いますが、富士フィルムの X トランス CMOS 以外を使ってる方に関しては全く問題ないです。あの、ライトルームのワークフローもめっちゃ使いやすくなった。はい。使いやすくなったんですけど、X トランス CMOS を搭載した X シリーズの富士フィルムを使ってる人に限っては、純正レンズとの組み合わせがちょっと危険っていう話ですね。 で、これノイズ低減をかけるもんですから昼間の写真にかけてもあんまり意味ないんですねそのシャープじゃなくなって終わるんですよだから基本的には夜景とかえ星とかそういうノイズが発生しやすい状況で使うのがベストだと思うんですけどもまだちょっとね、えー、注意が必要かなっていう印象を受けましたはい他のソフトノイズ低減ソフトとどう違うんですかっていうことをおっしゃる疑問に思う方はいると思うんですよ まあ、これからノイズ制限ソフトを買いたいけど、どれから手を付ければいいのかっていう話なんですけど、まあ、それぞれね、特色違いがあるんですよね。やっぱ解析の仕方が違うんで、一概にどれがベストかとは言えないんですけども、今回の PureRo2 に関しては、あのかなり強力にノイズリダクションがかかります。 で、Define2 とかデノイズ AI で取れないノイズが取れるっていうのは間違いないですね。だからまあ、最有力候補にはなるっちゃなるんでしょうね。ただそれをやってちょっと気に食わないでって時は私はやっぱりあるので、そういう時はまあ他のソフトを使いたいなと思います。あと、スタック処理とどっちがいいのって話ですね。星空を撮影する人は、えー 写真を10枚とか20枚とか同じ構成で撮って、それをセクエーターっていうソフトに放り込んでですね、加算平均合成をして、ノイズを平均化してですね、ノイズを減らすってことをやってるんですけども、セクエーターに放り込んでノイズ低減、その加算平均合成ができるかどうっていうのは、こっから空、こっから地上ってもうはっきり分かれてるやつなんですね。で、それが複雑に絡み合うような感じであれば、あの、日マスク合成っていう、またちょっと高度なテクニックを使って、 えー、と火山平均合成をやんなきゃいけないんですけどもなんかオブジェがドーンと立ってて結構複雑な、えー、形をしててその背景が欲しいとかそういう場合は PRO2 を使った方が効率よくノイズ低減はかけれるでしょうねあとスタックした写真ってどうしてもスタックした写真っぽくなるんですよだから変なこと言ってますけどあのー、なんかスタックしましまたっていう仕上がりになるんですよね、まあ、そうじゃない感じにしたいっていう場合は自分もあるんですよ もちろん、スタックして、えー、表現するときもあるんですけど、そればっかりじゃなくてね、スタックしてない画像で処理をしたいときいもあります。いや、まあ、要は、表現方法の一つっていうことなので、どっちがいいとかどっちがベストとかなかなか言えないですよと。だから、皆さんの、あなたの、えー、撮影スタイル、表現スタイルに合わせて使いこなしてください、使い分けてくださいねっていうのが、 まあ、正直やった方ですかね。ちなみに私は全部使ってるので、えー、まあ何かわからないことあれば、あのライブ配信とかでね、ご質問いただいてもお答えしますから、はいぜひ遊びに来てください。それでは、えー、本日の動画はこれで終わりになります。また次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイしたっけねー。